そう話すのは、放送中のドラマ、末光警察、ミッドナイトランナー、日本テレビ系毎週土曜22時から、で、キング・プスの平野市要、23、との W 主演を務めているセクシーゾーンへの中島健と、26。本作では、警察学校に通う理論派の本間会中島。 と、肉体派の一の瀬次郎、平野が次々と巻き込まれる難事件を授業で学んだ知識と二人のチームワークで解決していく。現場では常に平野と一緒に行動して、和気あいあいと過ごしているという中島。そんな中島にあれこれ聞いてみた。演じている本間界と自分自身との共通点や違うところは ちょっと神経質だったり物事を突き詰めたがる部分は似てると思う。ただ肉体的な強さは全然違うかな、章。回を追うごとにどんどん強くなっていくんだけど、一人で5ケラ6人の敵を倒すなんて僕にはできません、章。バディとして平野を頼もしいと思ったエピソードを教えて、僕のこだわりを受け入れつつちゃんと自分の意見も言ってくれる、ところ。それと、 グループ内での役割も似ているところがあるから、悩みも共有できるし、お互いのいいところを伸ばし合える関係だと思っています。最後に、キング・アンド・ピスの楽曲の中で、特にお気に入りなのは、シンデレラガール、かな。バックについてくれた彼らがデビューするっていうのが、感慨深くて。この曲を聴いたとき、新しいアイドルのジェネレーションを作っていくグループになるだろうって感じましたね。